皆さんこんにちは浅田スクールですこの動画では動詞の命令形について勉強していきましょう命令形は何かをすることを命令する時に使います手形プラス「ください」の普通形が命令形です選んでください頑張れそれでは命令形の作り方を見ていきましょう まず三グループの動詞の命令形です来るは恋するは城に変えます来ると恋は同じ漢字を使いますが発音がこに変わります次に二グループの動詞の命令形です二グループの動詞はまず るを取ります。そしてろをつけます。寝るは寝ろ見るは見ろ、食べるは食べろとなります。次に1グループの動詞の命令形です。1。グループの動詞は最後の母音をうからえに変えます。 読むは読め、買うは買え、買えるは帰れとなります。復習しましょう。3グループ、来るは恋、するは城、2グループはるをろに変えます。1グループはうをえに変えます。 この動画が役に立ったという方は、チャンネル登録と高評価をお願いします。この動画のスライドを浅田スクールのインスタグラムからもう一度見ることができます。ぜひインスタグラムを見ながら復習してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。浅田スクールでした。